えー、彼女たけ2人は事件を起こす気は一切ございませんが私こう見えましても司会歴が結構孫を ご, ございます空気で分かりますまもなく事件が起こります、えー、それでは皆様の準備も整ったようでございます神戸ポップカルチャーフェスティバル 3rdPR コーナー本日1回目はここで終了させていただきますが このままお別れするのは少し寂しいということで私けいちゃんと今もえたいが6月よりラジオ関西さんで放送させていただいている番組「いまいち燃えないラジオ」そのテーマソングご存知でしょうか、えー、とてもかわいらしい曲なんですけれども、えー、この曲に合わせてなんと、うん、<咳>言っちゃいますねいいですか その曲に合わせて今萌え隊のお二人がダンスをしてくれるそうです、えー、今萌え隊のお二人はほとんど練習をしていませんさあ今後何回踊るかわからないですけれども最もいまいち萌えないダンスは紛れもなく本日のビオ神戸ビオノームこれからのステージだと思いますカメラ動画の準備はよろしいでしょうか それでは『今もえたいの』2人今道燃えない娘素敵なダンスをよろしくお願いいたします。 n o m o k man. ちょっと、放チプレーをしたくなる感じがやばくなもうね期待どおり期待どおりよそうそうそれとねあのみんなの動画がシューッと終わるまで待ってから出ていこうと思ったんですけどえー、っと、えー、ごめんなさいってねええー、まあ えー、ではですね、初めてみんなの前で踊った感想をカオリンからお願いします。はい、本当にごめんなさい。<笑>以上です。うちも<笑><笑>、えー、誠に申し訳ございませんでした。誠に申し訳ございませんでした。そんなことはない。あの ただあの「一回足のステップ忘れたらもう分からへん」っていう感じが<笑>とっても皆さんに伝わっていてね良、えー、いと思いますあああの踊りやったら私も踊れると思った方もいらっしゃるかもしれません実は、えー「求むいまいち燃えない娘」ということで第2期の「いまいち燃えない娘」の応募を もしく は, しくはです、ね、お知り合いの方にです、ねなか、こんなのできたらできるらしいでとか<笑>言いながらでも結構ですのでぜひです、ねえー、いろんな方たちにこのいまいち舞えない娘に、えー、なってもらって楽しいひとときを一緒に過ごしたいなと思います。えー、こちらの印の方、ですね、えー、あちらのブルーの T シャツを着たかわいいスタッフ、お姉さんが持っています。 ぜひぜひ！こちらのチラシの方をゲットしてください。また後ろにはですね。今も得たいが今日は指輪かな。え、可愛 い, い指輪やネックレスをつけてるんですけど、えー、そんなアクセサーリーの情報なんかも出ています。はい、えー、こちらのチラシ一応で僕アクセサリーやでとか言いながらぜひぜひ！皆さん！ いいまち燃えない娘のお二人はですね今まもえ隊のお二人はこの後もう一度、えー、素敵なヒーローショー等が終わった後登場していただきます、えー、その際にも踊ってくれるのかな<笑> そ, うそうですねそして、えー、この後また「今まもえ隊」が登場した際には、えー、私 Q ちゃんが来ている「今まもえ隊」のお洋服ではないんですけどこちらのポップカルチャーフェスティバルの 2013って書いてあるんですけどね、えー、こちらの T シャツを今萌えかいかじゃんけんして皆さんに、えー、何枚かプレゼントしようと思っているので、えー、最後までお見逃しなくお楽しみくださいさあそれでは2人はとってもお水が飲みたいと思いますのでここで退場です大きな拍手をお送りください今もいい綾さん、んちゃんででしした。りんでした。ありがとうございます